私服あ れ, これっおいちぃちゃ ん,、うん、ちーちゃんいい感じに酔ってる、うん、酔って私はお嫌いですかにゃそんなことないよお酒を飲まないと自分が出せないって人は少なくないからちょっでは私のことかな あ, あ ん どうしたのちぃちゃんだって会社でだっこされて帰りにおんぶされて何かキューンってきちゃったんだもんちぃちゃんもしかして酔ってる酔ってるごめんあのカクテルってノンアルコールなんだよねえっ大丈夫雰囲気良いってあるからねっねっ幸せよかったシフ <笑> 何, うんうんえー、何言ってようんじいちゃんってさどうしてそんなにかわいいのえっな何それやだ恥ずかしい<笑>ごめんごめんもう罰だよお布団の中でギュってするケイハハったなそのメールって知ってるそのメールを読んだ人は一週間後に 本当トに何とか言ってよあいや大丈夫そう<笑><笑>うんとっても美味しい<笑>ちぃちゃんも一口どうぞえでも<笑>温まるよ シしくロマプリンみたいでおいしいだけどかごめんねソラ頑張ったんだけどいろいろ失敗して結局こんなのしかえっ卵酒すごくおいしいよもう一口くれないかなうんうあ。うんう<笑>んんおいしいあったまるよちいちゃんえへへへ早く元気になって。 せっかくだから、何か飲みながら見よう。召し上がれ、うんこのメールは。一体どうなっているんだ。これが呪いだというのか。君は怖くないのか。俺は。俺は。恐ろしい服。騙された。コーヒーなのに、これお酒だ。 大丈夫だよ。よしよし。えー、怖い。けど、見たい。<笑>怖いときはいつでも抱きついていいよ。怖いよ、そうな。大丈夫だよ。 いやあの普通のシーンだけど も, けも「ソーラーこわいよ」行ってきますちいちゃ ん, んあっソラ人ってハグを30秒しただけでも元気が出るんだってどう元気出た 30秒おフッソラは疲れてない少しだけんもう30秒経ったよダメあと30秒ソラ<笑>はわ私のこと嫌いになってないもちろん大好きなままだよ お詫びじゃないけど、じいちゃんも嘘ついていいよ。じゃあ！そら嫌いへ嫌い。大嫌い入ったな。<笑>嘘。